で寒さ吹き飛ばせみたいな感じで行きまましょう聞こえますみんなで寒さ吹き飛ばす理、ね、あの祭りだわっしょーい」って景気よくね掛け声から始めたいなと思うんですけどもねいいでしょうか<笑>皆さんそういうとじゃあ行きますよはいそれでは始めます祭りだ 木の場合、しっとりと幕開けでございます。どうぞ皆さん盛大なる拍手よろしくお願いいたします。 う <laughs> わ <laughs> m y いいの